日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらミスタードーナツゲル鎧塚俊彦シェフプロデュースのチョコレートドーナツトリオネショコラノワドココピスターシュモンブランを食べたいと思います今年もやってきましたね新年初ミスドチョ コ, コラマ 私もヨノイズがたさんのチョコレートしっかり単納させていただきますうん、フレンチクルーラー生地の上にクリームを乗っけてるのかなどれも色鮮やかに美味しそうですねそれではチャンネル登録よろしくお願いしますまず今回はモンブランからいただきたいと思います栗の味感じになるかなでも<笑>サクッとした食感と そこから広がってくる苦みがさすがですね毎年ミスドはじめはうまい、よろ、なんだろう、うまく言えない、うん、美味しいところとのコラボドーナツが来るんですけど、今年も外れなし、鎧塚俊彦氏とのコラボドーナツ、美味しくいただいてます、うん、もっといろいろ食べたくなるなすだけど。 なんて言ったらいいんだろうんとモンブランは栗の甘みショコラはチョコの苦みそしてピスタチオはんんんのそしさらにココナッツの食感も加わってるであとは何かな と, んとやっぱり生地の苦みがすごいごちそうさまでした<笑> いずれのドーナツも生地はかなりサクサクとしたフレンチクルーラーに近いタイプでなんか噛んだ瞬間になんか苦めのチョコがぶワッと広がってきましたねなのでドーナツ生地はかなり大人向けと言えますその上に、ね、トリオレショコラはカリカリとしたアーモンドの食感と濃厚なチョコレートクリームこちらはちょっと甘めで生地との違いが出ていて美味しかったです モンブランは栗のほのかな甘みがチョコレートの濃厚さがある相で合間合間で顔を出してくるのでしっかり感じることがありましたそしての振れ幅を与えるために入れているような印象ですピスターシュはクリームがたっぷりなんですがピスタチオの香りはそこまで感じられなかったですけもうちょっと多かったのもよかったかもしれませんそしてノアノココはナッツとは違うザクザクとした食感がドーナツ生地とよく合っていて美味しかったです キャラメルもそこまで、チョコが苦いので、え、あんまり苦いとは感じませんでした。絶対にいいんです。チョコヘイトが苦めなので、上のトッピングは甘い方が美味しいかなと自分はまあ、感じましたね。その中で言うと、やっぱりう